さすがにひどいですね。どうも、政治いろいろの学部です。とある予備校の授業における資料がひどいとネット上で話題になっています。寸大日本史家で検索すると、おそらく受講生と思われる方のツイッターがヒットします。寸大日本史家さん、さすがにこれは と題されたこのツイート。事業で配られたと思わしきプリントの一部が写真に撮られ、挙げられています。おそらく日本の近代史の講義と思われるそのプリントに書かれていたことを羅列します。韓国の外交権を奪取して保護国家。党官府を官庁に設置。保護国家。反植民地化。1905日露戦争中に日本は 特等領土に編入しししてて化竹島と命名した皆さん、いかがでしょうかこれが、これから大学を受けようとする受講者に予備校が教えている内容なのです。にわかに信じられません。韓国の外交権を奪取、保護国家、反植民地化などは明確に歴史の事実に反しており、教える内容として不適当極まりません。 百歩、いや、万歩譲って諸説ありな状態だとしても、そうであるからこそ、〇〇と言われている、〇〇という説もあると断定を避けるべきでしょう。そもそも自律と反することや、諸説入り乱れているものが大学の入学試験に出てくるのでしょうかね。それにも増して信じられないのが最後の一文です。日本政府の公式見解は、竹島は日本固有の領土、 というものです竹島には日本国島根県沖郡沖島竹島勧誘無番地という正式な住所が振られています。大学受験の日本史でどういう問題が出るか分かりませんがもし竹島は日本固有の領土である丸か罰かという問題が出たらどうするつもりなのでしょうか。これも100歩いや万歩譲って 私立大学であれば罰という回答もあり得るのかもしれませんが、どんなに譲ったとしても国立大学でのその回答はあり得ません。領土に関する日本政府の見解に国立大学が真逆の回答を出すとは思えませんからね。予備校は各種学校の一つであり、一条校ではないから思想を交えて教えてもいいのだという理由は成り立たないでしょう。予備校は各種学校とはいえ、 大学受験という明確な目的を持って通う受講生に、自分の思想がふんだんに入り混じった、ねじ曲がった回答を教えていいはずがありません。寸大予備校日本史家には福井新一氏という有名な講師がいます。福井氏はマルクス主義に傾倒し、左翼アジア主義という概念を創出しています。この福井氏が今の寸大予備校、 特に関東近辺の日本史家をまとめているとされています。福井市がまとめているからか、寸大予備校日本史家の授業は、ただでさえ左寄りな寸大の中にあって、なお一層左翼的とも言われています。2016年には、静かな校舎内でなぜか憲法9条を大声で斉唱する謎の集団がいたというニュースも誠しやかに囁かれています。寸大には、 山本義孝という講師もいます。若い頃は、秀才で鳴らし、あの湯川博士をして、日本の物理を背負うのは君だと言わしめた、正真正銘の東大理学部物理学科のエースでした。しかし、学生運動にのめり込んで、東大全教党議長となり、有名な安田行動事件前に、警察の指名手配を受け、東大にいられなくなります。この他にも、 元大阪市立大学全学共闘会議議長、表三郎氏、元全共闘活動家、西朱悟氏など、寸大予備校にはかつての活動家が講師として多数在籍しています。西朱氏の2015年9月14日のツイートなどは、どことなく狂気すら感じてしまいます。今日79歳、60年、 国会構内突入は24歳の時、ノ騎士、アベノ赤ん坊のような娘39歳のために、ノーアベノデモへの連帯を込めて、アベノ1960年の強行採決を繰り返させない。ノ ー, 安倍ノーアベノありの一決どころでない。必ず戦争に加担。ノーアベ。軍事同盟解消へ、辺野古移設阻止。アベノ 79歳にもなってここまで熱いのはある意味素晴らしいと言えなくないのかもしれませんが、個人的にはいわゆる学生活動などに参加した左翼と呼ばれる方々は、やはりいつまでたっても子供気分が抜けない人たちと思ってしまいますね。かつての活動家と呼ばれる方々は、おそらく大学教授や学校の先生になりたくてもなれず、致し方なしに予備校の教師をしているのかもしれません。 こういう人々が予備校の講師をしていることに対して必ずしも絶対反対なわけではありません。彼らが英語や物理、日本史を自律に基づいてしっかりと教えているのであれば何の問題もないと思います。またこういう左翼の人々が最初氏のツイッターのように自分の思想を言うこともまた否定はしません。日本は言論の自由、表現の自由が守られた国ですから。 ただし、その自分の思想を述べる場として、もしこの人たちが寸大の抗議の場を選ぶのだとすれば、そしてそれが事実と反するのであれば、それはやはりノーと言わざるを得ないでしょう。冒頭で紹介したプリントの一文、日露戦争中に日本は徳島を領土に編入して、既成事実化して竹島と命名したは、まさしくこのノーと言わざるを得ない事柄だと思います。そもそも、 竹島と日露戦争に一体何の関係があるのでしょうかもし本気でこの文章を書いているとすれば、この講師に日本史を教える資格は皆無です。日露戦争中に領土に編入したという事実を明確なエビデンスを持って証明してもらいたいものです。それができないのであれば、このプリントを持って授業を受けた全生徒に嘘でしたと詫びるべきです。左翼と呼ばれる人たちがなぜ指示を得られないのか その根本がこのプリントにも垣間見えます。いわゆる左右と呼ばれる人々は一般的に議論ができません。できないというより成り立たないと言った方がいいでしょう。彼らは自分の意見以外に聞く耳を持たず、常に自分たちの身が正しいという意見を持って他者を説得にかかるしか手段を持っていないからです。にもかかわらず、二言目には 話し合いで解決ということを言うわけですね。議論ができない人たちが訴える手段が話し合いで解決という滑稽極まりない矛盾がそこにあるわけです。こういう前時代の異物のような人々が大手を振って予備校の授業を行っているというのが今の日本の悲しい現状なわけです。教育を誤るとどういうことになるか、我々は今の隣国の惨状を目の当たりにしてよく理解しているはずです。 寸大予備校のような教育を放置していると、早晩日本も隣国のような惨状を迎えることになりかねません。日本が本気で戦後レジームからの脱却を目指すのであれば、こういう小さな出来事でも決して見過ごさず、抗議の声を上げていくことが重要ではないでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。